アロハイージェですハワイでイベントとコーディネートをしております皆さんはハワイの料理って聞いて何をイメージしますか観光地ハワイでガイド本やテレビ目線で見るハワイのレストランのイメージがあったりしませんか今回は観光メインではなくハワイで日常を過ごすローカルに愛される名レストランの一品を中心に12選ご紹介します コロナ禍で潰れちゃったレストランがたくさんある中でロコに愛されて支えられてきた名店を厳選しておりますただ12選を一度に回しちゃうと多分7個目あたりとかで1個目を忘れちゃって EJ <笑>よとちょっと多すぎでしょってなると思うので、えー、6選ずつ前半と後半に分けてご紹介しようと思いますそこ行ったことあるよとか そうここ行ってみたかったんだよねっていうところだったり食べ方のポイントだったりもご紹介しますので最後まで見ていってください映像的にご飯前だよっていう方覚悟してみてほしいかなって思います1店舗目はアピラニコーヒーヒショップですこちら1960年代の創業で1号店は今のコンベンションセンター近くにあったんですねでその後80年代にカリヒのキャムボールという ボーリング場にいて、こちら、ワイマルというパールリッチ近くのショップは2000年頃に開業しております。パールリッチセンターの近くって言えば分かりやすいかな。で、ここはめちゃくちゃローカルなエリアでして、厨房専門の窓と、イートインできるレストランがありまして、ローカルで混み合う人気のショップですね。営業は定休なしの7時から9時、土日のみ30分早めにオープンしております。ここは、ボックステールの名店として知ってる人も多いと思います。創業と 当時はバナナパンケーキとかグレイビーのかかったフライドライスを出すようなお店だったんですけどワタルテルヤさんというシェフがこちらのスープを出してから大ヒットして人気店への道を駆け上がるみたいなストーリーって言えばいいかな。でスープは牛テール八角ピーナッツオレンジピールそして<笑>残りは秘伝の<笑>。 スパイスを入れて3時間以上煮込むんですけどほんと世代を超えて愛されてるかなって感じですかねスープのレシピは60年ぐらい変わらずとも経営の世代が変わってきておりまして今こちら映ってるテイラーちゃんが今後ハワイのショップの経営を仕切っていくっていう時代の移ろいも感じますパクチーとネギをかけて食べるんですけどパクチーが苦手な方は外してもらった方がいいかもしれないですね えー、スープを楽しみつつテール肉を生姜醤油につけて食べるんですけど濃厚なテールの肉のうまみとさっぱり感の相性が尋常じゃなく、えー、ご飯がめちゃくちゃ進むと思います、はい、スープはサイズで料金が変わりまして XL レギュラーミディアムの3種類それぞれが29ドル22ドル ミニで18ドルくらいの料金で、エクセルはなんとご飯が3、4杯分くらいになるので、えー、シェアするか、レギュラーか、ミニとかでもいいかもなって思います。ハワイのご飯ってアイスクリームのスクープで出すので、丸いイメージありませんか丸いのでイメージつきづらいと思うんですけど、あれご飯がお茶碗一1杯分近くあるんですよ。で、ハワイのプレートランチ屋さんとかで、レギュラーとミニとかサイズがあるとき、 まあメインは別としてご飯1杯か2杯かみたいなイメージを持つと今後わかりやすくなると思います他のおすすめは今映ってる大きい野菜がコロッと入ったビーフシチューなんですけどハワイのビーフシチューって甘めの味付けでご飯が進むビーフシチューっていうイメージですね で、なぜかマカロニサラダと一緒に食べると美味しいんですよ。<笑>ハワイでよく食べられてるポチギソーセージが入ったロコライクで優しい味のフライドライスもおすすめで、えー、卵のトッピングも追加しています。あとトマトやセロリなどと野菜の甘みがよく絡んだチョップステーキもローカルに人気で試してみてほしいかなって感じですかね。ここでは変わるハワイと 変わらない味とロコの空気感を皆さんにも楽しんでほしいと思います2つ目はゆっちゃんですカピュラニ通り沿いでカカアコのホールフーズから徒歩で5分くらいのところにあるって感じですかね営業は定休なしの11時から10時 LO が9時半となりますこちらはコリアン系でして創業は1997年で25年以上も愛される名店の一品は冷麺となります 暑くなることが多いトロピカルなハワイでひんやりさっぱりしたもの食べたいなーみたいな時ってよくあるんですけどそんなロコが通う名店ですね僕もひんやりしたい時はよく行きますここは知ってるよーっていう人も多いと思います日本にも東京の六本木と銀座に焼肉メインプラス冷麺っていう感じのコンセプトでお店があるみたいですね冷麺は15ドル95で2種類ありまして僕は辛い方にしたんですけど 言うてそんなに辛くないと思ってます肉のうまみが溶け込んだ甘酸っぱさのソースって言えばいいかなでどちらのソースもベースは醤油、お酢砂糖ニンニク、青ネギ、そして牛骨を煮込んだ後 徐々に冷やしていくって感じでして12時間から24時間以上もかけて作られているんですね今回は頼まなかったんですけどプラス3ドルでで刺身入りにできますこちらの氷のシャリシャリ感が魅力のソースをクズの麺にかけていただくんですけど清涼感がほんとすごいんですよ本場韓国からの直輸入の麺はもちもちの歯ごたえが美味しくってスルッといけちゃう感じでめちゃくちゃおすすめですトッピングはきゅうりや大根白菜の漬物あとチャーシュー ゆで卵が入っていて彩りがめちゃくちゃいいんですよねくず麺は超長いのでこのハサミで切ってくれるんですけどここの様式美っていうかこの儀式がないとゆっちゃんの平面じゃないと僕分かってに思ってます、はい、もうすでに背景に映っておりますがこちらセットメニューでお肉も一緒に頼む人も多くって2人で行く場合はセット A が2人前で50ドル以下でカルビやプルコギスパイシーポークの焼肉が食べて 結構なガッツリ感になります。セットの一番人気はカルビですね。僕もカルビと一緒に食べることが多いかな。甘辛いカルビのこってり感と、さっぱりひんやりの冷麺のコンビネーションが最高賞ってなると思います。で、さらにサイドでおすすめしたいのが、ネギがたくさん入ってて、シーフードの香りがいい海鮮チヂミでして、これは25ドルくらいだったかな。えー、完全に試合用サイズだと思っております。ハワイって、 コリアン結構多いいと思いませんか僕はハワイのコリアンって意外とレベル高いなって思ってるんですけど皆さんはどう思いますかこの中で店内飲食ができなかった時もテイクアウトでローカルに支え続けられた愛されるお店って感じですこちらオーナーのみょんちゃさんでしてあまり表に出るタイプのオーナーではないんですけど コロナ禍だけではなくハワイは今インフレもすごいのでとにかくコストが上がっていく中でお店を畳んでしまうっていうレストランが結構多いんですねでもその中でここみたいに変わらず愛されるお店ってずっと残っててほしいと思いますし皆さんもお店に足を運んだりすることで救われるレストランも多いと思っております僕のチャンネルでも微力ながらそういうビジネスを応援できたらって思っておりましてチャンネル登録まだの方ぜひ 登録お願いしますはい、えー、3店舗目はですねカパフルにあるサイドストリートインですワイキキからだとタクシーで10分以内くらいで行けますかね営業は月金が4時9時で 土日が時時から9時となっております。ポリン西田さんっていう日系のシェフがアラモアナセンターの西に30年前に1店舗目を立ち上げてで2010年にこのカパフル通りに2店舗目を構えておりますグルメでありつつもロコがほっこりする料理をコンセプトにしておりまして大皿で出てくるファミリー感が特徴だと思っております 週末の夜とか待ち時間が半端ないですし、予約は必須だと思います。こちらは店内を見ていただくとわかると思うんですけど、バーっぽくないですかもともとがバーで美味しいお料理を出すよみたいな感じでして、デート感っていうより、数人とか家族でわちゃわちゃみたいな感じでして、一品一品がとにかく圧倒的に大きいんですね。<笑>はい。 こちらもしょっちゅう受賞してるし、そんな名店の一品はポークチョップですね。この一品を目当てに、ロコだけじゃなく、ハワイの名だたるシェフがこぞって通うって感じです。 まあ量がすごいんですけど、ジューシーでありつつ、しっとりとした噛み応え十分の豚肉と、サクッと重たくない軽めの生地で、どんどん食べれるって感じなんですよね。えー、ケチャップでいただくのがここのスタイル。何度も言ってるんですけど、31ドルっていう料金で、本当に本当に大皿で、割と真面目に他のフードも入れて食べきりたい場合は、3、4人は連れてった方がいいと思います。まあ言うてもここは、 持っっっってててて帰いいううのも様式日っていうかスタイルになっておりますこの日はポケも頼んだんですけど醤油とごま油ベースでリムっていうハワイの海藻が入ってるタイプのポケはロコが慣れ親しんだスタイルなんですね。で是非こういうロコライクのポケも楽しんでもらいたいと思っててここはとにかくモニターの数が多くってモザイク思えて申し訳ないと思いつつスポーツ観戦とか楽しみながら ビールみたいなのがここのスタイルだと思っておりますここはアメリカ本土のビール会社がこのポークチョップにインスピレーションを受けてオーナーのコリンさんのラベルを冠したオリジナルビールがありましてそれもおすすめです。とはいつつ僕はここでアメリカっぽい軽めのクワーズライトとかがハワイの昔ながらのロコなバーだと思っててこの量で1杯5ドルっていう良心的な値段でお酒も全体的に安い印象ですね。 で大人になってから知ったんですけどハワイのロコの昔ながらのバーってポークチョップを出すお店が多くてそれもハワイのロコバーのスタイルだと勝手に思っておりますポークチョップ以外ですと他はフライドライスが人気でしてキッチンのコーンロ一式が フライドライス専用ってなってるほど、とにかくすごい量を日々作っておりまして、料金はこのお皿で20ドルでベーコン、おちぎソーセージ、チャーシュー、ネギ。 そしてグリーンピースなどが入ったローカル感が特徴かなって思っててプラス2ドルでキムチ風味にもできますこれは本当に本当に量がすごいので、えー、気をつけてくださいてかここでもカルビとか頼んでてすごい食べてんなでまあすごい食べる人なら別なんですけど基本デートとかおしゃれ感っていうよりビールやワインと共に気兼ねないロコのハワイらしい空間を楽しむのがいいかなって思っておりますやはり量的にですね一軒目遣いとかもはや じゃあ関係ないっていうか、えー、2軒目行く前に終了になるパターンが多いと思っておりましてはい、えー。ちなみに皆さんはボリュームがすごい系の特集とか興味ありますか4店舗目はマイランです場所はアラモアナセンターの山側のケアモク通りを山の方に向かって高速の手前くらいにありましてアラモアナからだと車で10分くらいかなと思います 営業時間は10時半から9時半で定休はなしですね創業は1989年で33年以上もロコに愛されるお店となっておりますここは日本からの有名人も足蹴く可用ショップとなりますこちらはベトナム料理そこに中華のエッセンスが加わったみたいな感じですかね こちらオーナーのサムさんでしてもともとベトナム生まれの家境系の方でしてベトナム料理と中華に親しんで育っております御年77歳でショップに立ち続けててなんと30年以上休んでないっていうすごくないですかこちらのレストランをまるで自分の子供のように日々一緒に寄り添っております食べることと働くことそして人が大好きなサムさんにとって これをすべて叶えられるこちらのショップは何歳になってもずっといたい場所なんだろうなって僕は感じております。こちら写ってる帽子の方は常連客の前角さんです。テレビで見たことあるっていう人もいるかもって思っててで、ホノルルのちょっとした有名人です。有名人も通うこちらの愛される名店の一品はカニカレーです。 水槽から出したてのダンジネスクラブをレモングラスやショウココナッツミルクやアジアンなスパイスのカレーと一緒に煮込んだ一品でついさっきまで海水の水槽で生きてたカニがうまみと海の香りを出してる感じって言えば伝わりますかここはバゲットと一緒に食べるスタイルですねでカニは殻がついたままで食べる時に割と大変なんですけど エビととかもそうだと思うだ思のですが、殻がカレーを美味しくしていると思うしこの大変さも含めて満喫するのがマイランのスタイルだと思っておりますすでに写ってますけどナンプラーとニンニクで炒めたシャキシャキでシンプル美味しい空心菜、あとはこのエビの春雨もおすすめですね。 一杯25ドルで3、4人でシェアできるサイズ感でして、スープはこちらもレモングラスが効いてて、アジアな酸っぱ辛さって言えばいいかな。本当に大きいカフク産のエビを惜しげもなく使うんですけど、エビの食感が本当すごくって満足できまして、同時にこの大きさのカフクエビで利益出るのかって心配になるレベルです。 でここは何食べても美味しい印象なんですけど裏メニューもありまして知ってる人も多いかなこの先ほどから写ってる裏メニューの通称高倉チャーハンですエビやアジアっぽいソーセージと焦がしネギなどが入っててナンプラーが効いててアジアおいしいチャーハンですね。 この一品はコ高倉健さんがハワイに来るたびにこちらに何日も通い映画のケータリングなどもよく頼まれておりまして毎晩高倉さんが通いまくってメニューを制覇してしまいましてで昨日と違うものを作る必要が出てサムさんが即席で作ったのがこちらのチャーハンでして 以降高倉さんがずっと愛し続けたメニューとなりますデザートはマンゴープリンにしたんですけど粉から作られているところが多い中ここはハワイのマンゴーの香りと甘みが本当に美味しい、えー、本格的なプリンでしてココナッツミルクでいただきますこののの左奥のカーテンの裏に 高倉さんご来店の時用の忍びの部屋で高倉ルームっていうのがあるんですけど高倉さんと仲がほんと良かったサムさんが今改装しておりまして今後プチ高倉ミュージアムにするっていうプランが進行してて、えー、出来上がったら皆様に紹介したいと思っておりますちなみにハワイで 芸能人御用達とか隠れ家みたいな特集とか需要あったりしますかこれも聞いてみたいと思っております。はい、えー、5戦目はですね、ジッピーズです。こちらはマキキと呼ばれる場所のショップになります。マイキキからだとカパフル通りの方が近いかなと思いますので、えー、そっちもいいかもですね。営業時間は朝6時から深夜までとなります。 こちらはハワイ島とマウイを含む3島で全部で23店舗あるチェーン店ではあるんですけど、えー、ローカルの人でここを食べたことないよっていう人は絶対絶対いないと思ってますし、えー、ハワイが誇るファミレスっていううちですかね EJ よと。 えー、名店でチェーン店かよと突っ込まれそうな気はしつつ、少し聞いていただきたいと思います。こちら、創業は一九六十六年でして、日系の日賀兄弟がもともとカーウォッシュのビジネスをやろうとして、結果、レストランになっちゃったよっていう、ちょっとユニークな戦いきとなっております。結構、日系人がハワイの食の文化に与えた影響って大きいと思ってます。創業当時は、小さな沖縄系移民のレストランがたくさん。 にあったんですけど他より豊富なメニューを食べれるショップを作るっていうコンセプトで今でもとにかくメニューが豊富でして日本っぽさもありつつ韓国料理も中華そしてハワイアンも混ざったハワイのミックスカルチャー感を楽しめるところだと思っております、えー、こちら pr 担当の日系のジェシカさんと語ってきまして彼女もジッピースで育ったみたいな話で盛り上がりました え、ハワイにいると、ロコ同士、ジッピーズのまるが好きみたいな会話に時々になりまして、食の好みがわかる大事な軸だと勝手に思っております。ちなみに、作飯だったり、テイクアウトだったり、サーブがいらない、プラスチックの容器でもいいなーみたいな場合は、こちらのカジュアルなエリアも利用可能でして、全体的に気持ちお休めな印象ですね。ここは看板メニューも多すぎて、最後の最後までほんとすごい迷って、 たんですけど名店の一品はジッピーズチリフランクですチリってメキシコ由来でチリパウダーと牛ひき肉のソースなんですけどソーセージを加えて白飯を食べるっていうのがハワイらしさだと思っております。チリとはいえ 辛くはなくってチリパウダーの香りがアクセントになったミートソースって感じですかねで、こちらのソースはハワイでめちゃくちゃ人気があって月間100トンも作られてるくらいなんですよで、豆抜き豆ありが選べて映像は豆なしの方ですねで、豆知識なんですけど チーズと玉ねぎのみじん切りが無料で頼めて一緒に食べるのがおすすめですね。レギュラーサイズで14ドル45、ミニで10ドル70ですね。このくるくる回ってるレトロな感じの丼はチリもこうでして、卵とハンバーグが入ってて、グレービーソースじゃなくって先ほどと同じチリソースがかかっております。ハンバーグの食べ応えの方が好きな人はこちらもありだと思います。 こちらは豆ありの方ですね。で、今映ってるジップミンと呼ばれるサイミンもおすすめですね。ハワイはサイミンが人気で、ここは軽めのスープとワンタン、かまぼこ、中華風のチャーシューなどが入っております。スープがめちゃくちゃ優しい味なんですけど、日本の方には一瞬、あれ何か足りないってなると思うんだけど、すぐに慣れてうま味にほっこりするかな 勝手に思ってます。 例えるなら醤油ラーメンとうどん出しの中間的な感じかな。ジップミンは完全に独自のスタイルを確立したっていう印象ですかね。ちなみにこの醤油と辛しに麺とか具とかを浸して食べるんですけど、シューマイっぽい味がします。で、こちらはジップパックですね。ほんとここは一品決めるのめちゃくちゃ迷うんですけど、このメニューもローカルに超人気があって、フライドチキンとホキーっていう白身魚のフライ とスパムテリビーフがふりかけご飯の上に乗ってるんですけどこれもボリュームたっぷりですごい人気があります16ドル65でミニだと12ドル30ですねてかここでもすごい楽しんでなロケーションは限られてるんですけど最近ビールやワインとかも飲めるようになったのでお酒好きでかつがっつり食べたいなみたいな時にもいいかなって思いますチェーン店ではあるんですけど日本のファミレスと違って ハワイにしかないですしメニューの中にハワイの食文化のいろんな側面を映し出している印象でしてハワイで独自進化した和とかいろんな国の文化が混ざったハワイを一度に楽しんでみてほしいなって思いますはい、えー、最後六戦目ですヘレナーズハワイアンフードです今度はハワイアンのお店ですねカリヒのビショップミュージアムの近くにありまして営業は同日月が定休。 10 10時時時かからら7時半でで前からたくさんのロコはもちろん最近はインターネットの普及でアメリカ本土や世界中から伝統的なハワイアン料理を求める人が足を運ぶって感じで日本からのお客さんを見る機会は少なめな印象ですかね。 雑誌とかでもよく取り上げるんですけど伝統系ハワイ料理って食べたことある人どれくらいいますか感想とか聞いてみたいですこちらは1946年の創業で75年以上も前にこの映ってらっしゃるヘレナさんが立ち上げてなんと89歳までお店に立ってたんですね75年とかすごくないですかで今は2代目のクレイグさんが経営されていて 創業から変わらぬメニューと味がローカルに愛され続けておりますこちらは何気に受賞とかもすごいところでそんな75年以上も向ここに愛される 名店の一品はカルビのピピカウラです。ピピカウラってハワイ語で干し肉の意味で、ここでは醤油でマリネしたカルビ肉を一度素揚げして天日干しします。余分な油とかが落ちてお肉の旨味が凝縮してるって言えば伝わるかなって思います。 これはハワイアンにあまり慣れてない人もいけると思っておりまして、ほどほどのジューシーさと噛み応えと肉の旨味のバランスがおすすめって感じですかね。スモールで1皿13ドル十五ですね。ハワイアン料理ってテンプレがある程度決まってて、メニューはそんなには多くはないんですね。多分ざっくり12、三3種類くらいだと勝手に思ってますが、実は誕生の順番にハワイの歴史が隠れております。 この紫色のものはポイと呼ばれるタロイモのペーストでハワイアンの主食として一番歴史が古い食べ物なんですね。で他はラウラウと呼ばれる豚肉の香草蒸しや。 この映ってるカルアポークなんかは長く食べられてきて、その後ロミサーモンなどが登場して、西洋からの入植者がビーフを持ち込んだ1700年代の終わり頃からハワイでも牛肉が食べられるようになりまして、ハワイの牛肉飼育の人たちが保存が効くようにって天日干しをしたのがピピカウラの始まりとされております。 諸説あるので歴史好きな方は、えー、近くにあるビショップ博物館で調べてみてください今回皆さんにできるだけお見せできるよういろんなものが入った36ドル25セントのメニューティーと呼ばれるセットにして、えー、ご飯とポイを半々にオーダーしております2人でシェアできる量だと思いますこの緑色のペーストはスクイットルバウと呼ばれる プルワウという葉っぱを蒸したものとイカ甘いココナッツミルクで味付けしたものですね。あとこちらチキンロングライスと呼ばれるチキンと春雨をシーソルトや生姜で煮込んだシンプルな味で日本人の味覚に一番近いハワイ料理の一つかもですね。のみサーモンは塩漬けのサーモンとトマトネギ玉ねぎをもみ込んだ一品で先ほどのポイと一緒に食べます。 でこちらのお魚はサイドで頼んだんですけど銀だらの鎌の素揚げでしてご飯が進む系だと思っておりますこの白いのはハウピアでココナッツミルクのゼリーでハワイの伝統的なデザートですね ちなみに僕はワイキキのホテルとかで海を眺めながらのランチとか安定なハワイみたいなものももちろんありだとは思ってるんですけどなんていうのかな旅って現地の生活感や空気感に触れることも大事だと思ってて少し遠出したり今まで経験しなかったハワイにも触れてほしいと思いますしこのチャンネルではそんな部分も皆様に伝えられたらなって思っております。 皆様、今回の名店の一品12選前半はいかがでしたかハワイの魅力をもっと発信したいと思っておりましてそのためには皆様の応援が支えになりますので気に入っていただけた方是非登録やグッドをお願いいたします。ででした。マハローです。